こんにちはレオです今回は UGOAR、えー、デーリングシステム略して a r ズの使い方について説明していきたいと思いますこのシステム自体はまだ制作途中のものなのでエフェクトとか使い方とかがちょっと変更になるかもしれないんですけれども今の時点での使い方ということで紹介させていただきたいと思いますまずはデールフィールドの中身について説明していきます、えー、こちらは新マスタールールル に準拠したフィールドになっているのでそこまで分かりにくい場所はないとは思うんですけれども新マスタールールのフィールドにないものとしては、えっと、ちょっとここに別で作ってる除外ゾーンですねえっとエフェクトとか出す都合上やっぱりどうしても除外ゾーンで効果発動したりとかそういうカードがあるので一応除外ゾーンも明確にここだよっていうのを示してますそして、えー、もう一つ、まあ、エフェクトの都合上っていうところではあるんですけれども、えー、この 魔法トラップゾーンの下5つに便利上手札ゾーンと呼びますけどフィールドでないところに一応カードを置く場所を設定してます例えば手札で発動する効果があったりするので手札に限らず汎用的に使えるゾーンとして手札ゾーンっていうのを作っていますでは続いてこちらの画面について説明していきたいと思います、えー、基本的にこの y a r のシステムっていうのは、えー、こちらの画面を使って操作していくことになります まず1つ目が今ここに表示しているライフポイントと自分だけが触るアイテム系のものをここに揃えていますそして両端のところにペンデュラムスケールを設定するところを置いてます2つ目がフィールドエフェクト、まあ、フィールド FX って書いてるんですけれどもここが主にフィールドであの出すようなエフェクトっていうのを表示しているところになります大きく10個のエフェクトがここで使えるようになってます 3つ目はエクストラ召喚と呼んでるんですけれども融合儀式シンクロエクシーズでペンジュラムでリンクこの6つの召喚法のエフェクトを出すためのボタンがここにそろっています4つ目は、えーまあ、その他ということで細かい設定とかを触ったりとかあと効果音を出すような画面が4つ目の画面になっています ライイフポイントを減ららししたたりり増やすする時っていうのは左から2つですねプラスとマイナスのボタンがあるのでそれぞれを使ってドライフの計算をしていきます。でマイナスを押すと、まあ、プラスでも一緒なんですけれども、まあ、こんな感じで電卓みたいな画面を出すようにしているので、まあ、例えば500ライフ払いましょうって言って OK をしたら、まあ、こんな感じで交換とともにライフポイントが変動するっていう形になってます。 ちなみににライイフポイントにも上限があります。今上限が6桁になってるので、えー、999,999 ,999 まではライフポイントを上げることができますなので、えー、とこっちの電卓でも6桁までにしてるんですけれどもこれで行こうとを押、えー、と 999,999 のライフポイントになりますそして、えー、ライフポイントが0になった時 999,999、はい、,999 ちょうど引くと 0になったときはあのー、ちゃんと0になりましたよっていう感じで音が鳴るようになってます続いて割るに l、まあ、ライフ半分にする、まあ、コスト計算とかで半分にすることがあると思うので半分の設定もできるようにしてますちょっと分かりやすいようにはい一旦ライフ1 0 0にしましょうで、えー、割に押すごとにもちろん半分に、まあ、これを押すだけで大丈夫です半分になっていきます余りが出るとき はえー、と全て切り上げの計算になっているので、はい、こんな感じであまりは切り上げで計算するような形になっていますライフポイント1になったらずっと1になりすぎているはずですよね、はい、ということで、まあ、ここら辺の計算もできるようになっていますそして、えー、一番右に履歴ボタンがありますここですね 履歴ボタンを押すと、えー、過去にどういう計算をしていったかっていうところが表示されるようになってますここで戻したいボタンをてて押すとその時のライフポイントになりますであの相手のと一緒にライフポイントの履歴残してるので相手のライフポイントがもし変わってたらその分相手のライフポイントも、えー、一緒に変動するような形になってますここからさらにライフポイント計算しましょう、えー、じゃあちょっと7900足して元に戻しましょう すると、まあ、もちろん昔のデータ残ってるんですけどその時点で計算してからそれより最新だった部分っていうのは全部聞いてしまうので、まあ、そこだけは注意してもらえたらなと思いますそれでは、えー、このシステムの根幹となるカードを出す時とか効果を発動する時の操作方法について説明していきますではまず、えー、召喚する時を、えー、やってみたいと思います召喚する時はここの 画面の表側表示って書いてあるところがあるのでそこをまずタッチしてくださいそうするとこんな感じでフィールドがこの画面上に出てくるようになってます一旦ちょっとカードを置かずにやってみますが召喚したいゾーンをタップして適用をおすとこんな感じでエフェクトが出るようになってます実際にカードが出た瞬間にうまいこと適用されるわけじゃないのでちょっとタイミングを合わせる必要があるんですけれども ここ適用して召喚っていうふうにやってます裏側表示で出す時も同じような感じですねモンスターセットする時は裏側表示のボタンをタップしてまた召喚したいゾーンをタップした後に適用っていうふうにするとエフェクトが出るような形になってますそれでは続いて破壊される場合とか除外される時 まあ、カードがフィールドから離れるときを考えてみましょう除外以外のエフェクトはまあ基本的にこの破壊とかリリースなどって書いてるところでまあ処理する形になっていますじゃあ押してみましょう下の方に戻るボタンもあるんですけどもう1個謎のボタンがありますでここのボタンっていうのが今は単数選択ボタンっていう風になってますなので、まあ、こんな感じで場所今1個しか選べないようになってるんですけれども ここのボタンを押すと入れ替わって複数選択のボタンになりますなのでもう1個ゾーンを押すとこんな感じで複数選べるようになってますちょっと押し間違いとかを防ぐように基本的には単体選択モードにしてるんですけれども、まあ、例えば破壊とかだったらまあ一気に破壊するっていう効果もやっぱりあるので使い分けしてもらえたらなと思いますじゃあ今モンスターを破壊しましょうってなったらここの2つのゾーンを選択して同じように敵を押すと こんな感じで破壊されるようになってますはい、で、この2台は墓地ですねで、除外される場合はここですねはい、このボタンを押して同じようにタップするとはい、よいしょはい、これで除外されるので、えー、今度は墓地ではなくてここの除外ゾーンにカードを置いてください では応用編ということでアドバンス召喚する場合どうするのかっていうのをちょっと説明したいと思いますアドバンス召喚する場合は、えー、とリリースが必要になるのでこのボタンを押してくださいでこの2体を、えー、リリース、えー、と複数選択ですね2体リリースするのでこの2体をリリースよいしょこの2体をリリースしてアドバンス召喚で、えー、新人をバルバルス っていう感じで、えー、と順番にエフェクトを適用していくとアドバンス召喚することもできるようになります次は、えー、効果の発動について説明していきたいと思います、えー、効果の発動を最初に説明してくれるのは、えー、この切り込み隊長です切り込み隊長の効果は、えー、召喚に成功した時に手札からレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚できるっていう効果を持ってます なのでこの効果を発動する流れについて説明していきたいと思いますじゃあまず切り込み体調を召喚しましょう表側表示をタップして、はいまあ、召喚したいゾーンをタップした上で適用すると、はい、切り込み体調を通常召喚しましたじゃあ召喚成功時に効果を発動するのでここでチェーンのボタンを押してくださいチェーンのボタンを押すと 同じようにゾーンが出てくるので効果を発動するカードがあるゾーンを指定してチェーンを押してください、はい、そうすると効果が発動されますで、えー、とちょっと見えにくいかもしれませんがよいしょこんな感じでチェーン1っていうふうに出てるのでこの効果にチェーンして発動するカードがもしあればそれに追加してもう一回チェーンを押して、まあ、ここチェーンしますねって言って発動する ようなな流れになっています今回は特にチェーンがないということでそのまま解決しましょうじゃあチェーン解決のボタンを押すとその切り込み隊長の効果が発動して、まあ、さっきのチェーンのエフェクトが外れる形になるのでその横に手札のモンスターを特殊召喚してくださいはいこれが効果の発動の時の処理になります 例えば通常魔法とか通常トラップ、まあ、速攻魔法とかももちろんそうなんですけれども実際その場にカードを置いてすぐ破壊されるカードっていうのももちろん存在すると思いますでその場合は一応2種類方法がありますので、えー、説明していきたいと思います全体の明るさがそこまで暗くなければそのままチェーンして発動っていう感じでカードを置けば、まあ、今ブラックホールを置いたんですけれどもそのまま発動してチェーン解決 すれば、まあ、こんな感じでゾーンに何もない状態ができるので、まあ、これでも別に問題はないかなと思いますただこのシステムはやっぱり暗いところの方が入るので暗い場所でやりたいっていう場合の流れちょっと説明していきたいと思いますじゃあまず手札からブラックホールを発動しますまずカードがどんなカードかっていうのが出てくるで、えー、その後、まあ基本的にはその場にずっと残り続けるカードについてチェーン組んでるんですけれども その効果処理が終わったらカード、こっちに送られますっていうカードがあるときはこのボタンを押しておくと便利です。どういうことかちょっと順を追って説明しましょう、はい。カードが出ましたの後に効果を発動するっていう流れでブラックホールが発動されました。で、ブラックホールがチェーン解決されます。で、その後フィールドモンスターをすべて破壊するので、ここも破壊のボタンを押して、よいしょ、複数選択ですね。このの 3, 3枚のカード が破壊されることになりますはいチェーンするカードっていうのはチェーンの解決が全て終わった後に墓地に送られるのでここでもう一回だけチェーン解決を押すと、はい、使い切りのカードとして判定されてたところが破壊される形になるのでこれでブラックホールが墓地に送られるという順番になります。 効果発動時ににコストが存在すする場合についいてて説明していきます今フィールドにはラムクラウダーが存在するのでこのラムクラウダーの効果を使う想定で考えてみましょうではまずラムクラウダーの効果を発動します、えー、ラムクラウダーの位置が、えー、今ここになるのでまずはラムクラウダーの効果を発動しますラムクラウダーの効果を発動するためには、えー、モンスター1体をリリースしないといけないのでフィールドモンスターを1体リリースしましょうこの時に、えーまあ、そのままま まあ、例えば、じゃあ、クリッターをリリースしましょうってなったら、ここの破壊のところを押してもらって、で、えっと、クリッターの場所、ここですね。を押すと、はい。これでも、あの、チェーンのマークは残ったままなので、これでえコストを支払ったという形にすると、まあ、スムーズかなと思います。ここで、ラムクラウダーの効果をようやく解決するので、チェーン解決。そして、えっと、墓地のサイバー阻則モンスター特殊召喚しましょう。 今、墓地にはリンクスレイヤーがいるので、このリンクスレイヤーを今空いたここのゾーンにそのまま物ッシはい、このような流れになります。で、今の流れ的には、クリッターがまた墓地で効果を発動するので、墓地でチェーンがクリッターで組まれて、クリッター特にコストがないのでチェーン解決。で、A、デッキから攻撃力1500以下のモンスターを手札に加えましょう。といった感じの流れになります。 続いては対象を取るのと向 こ, うに取るのこれが基本的には同じことをやるのでこの2つについて説明したいと思いますこの2つを説明するのにちょうどいいカードとしてデモンズチェーンがあるのでまずデモンズチェーンで説明していきたいと思いますまず裏側表示のこのカードを効果発動するのでこのカードを発動しましょう、はい、ということでデモンズチェーンですでえっ、ー、とまあこのカードは効果 発動するときに対象にとって発動する効果なのでフィールドにいる真獣王バルバロスを対象にとって発動しましょうはいそうすると対象にとるマークが出てくるのでこれで対象を取ったことになりますあえてちょっと一旦戻りますけどこのエフェクトは基本的にずっと残り続けるものになるので対象を取る必要がなくなった場合はこれを一旦解除していただく必要がありますなのでこれをもう一回押して 更新ってするとこのエフェクトさっき対象に取ってたっていうエフェクトがなくなるような形になってるのでちょっとひと手間かかりますがこういうシステムなんだなっていうことで理解していただけたらと思いますそれではデモンズチェーンの効果を解決しましょうデモンズチェーンの効果を解決して今対象に取った新需要バルバロスを、えー、効果を無効にして攻撃宣言ができなくしますじゃあここで無効の効果が適用されて はいですね、こんな感じでよいしょ、はい、向こうのマークが出るようになってますこのエフェクトもそのまま場に残り続けるので、えー、カードが破壊されない限りはずっと、えー、このエフェクトが残り続けるような形になっていますのでレモンズチェーンが例えば破壊されてでこの向こう効果がなくなりましたってなった時は、えー、と一度ここの向こうボタンをまた触ってもらって向こうのボタンをなくしてもらう必要があります それではエクストラ召喚のところに関しては、えー、ともうそれぞれボタンが設定されてあるので、まあ、それを押せばそのままその画面に行くような形になっていますまずはま一番シンプルな流れになっている融合召喚をもとにこのエクストラ召喚の基本的な流れを説明していきますではまずエクストラ召喚のところの融合召喚のボタンを押しましょう、はい、そうすると、えー、融合の画面に移ります 基本的には、えー、とフィールドエフェクトのところと一緒なんですけれども融合素材にするモンスターを指定するような形になります今フィールドのプレデタープランツモーレイネペンテスとプレデタープランツフライヘルの2体がいるのでこの2体を融合召喚しましょうはいここはあの、ま、デフォルトで複数選択になっているので特に迷わず、えー、選択できると思いますで、えー、この2体を融合すると こんな感じで、えー、とモンスターが光になって渦に巻き込まれるような形になっていきます一方でここの画面の方がこっそり変わったと思うんですけれどもその融合モンスターを出す場所っていうのを指定していきますまあ今カード何もないので、まあ、エクストラモンスターゾーンにしか出せないと思うんですけれどもここのゾーンにサードウェイのフュージョンドラゴンを融合召喚しましょう、はい、融合召喚については、えー、と以上のような形になってます これをもとに、に、えー、他の召喚法も、えー、順番に説明していいいきたいと思います。それでは、えー、続いて儀式召喚について説明したいと思いますじゃあ儀式するために儀式魔法を発動しましょうはいじゃあ奈落との契約は発動しますで、えー、とチェーン解決した後に儀式召喚 でえー、と同じく儀式召喚に使う素材を選ぶんですけれどもモンスタータップするとレベルを指定するところが出てきますでこのレベルの指定方法なんですけれどもまず1つが儀式召喚するモンスター、まあ、今だったらデーモンの降臨なんですけどその儀式モンスターのレベルに合わせたレベルにするっていうのが1つでもう1つ 奈落との契約自体はレベルちょうどになるようにしないといけないんですけど他の儀式魔法だったらそのレベル以上になるようにモンスターを手札フィールドからリリースして儀式召喚するっていう効果を持ってるものもあるのでその場合は召喚するモンスターのレベル気にせずにそれぞれリリースするモンスターのレベル分を指定してあげるっていう方法でもまあどちらでもいいです、まあ、今回はどっちにしろレベル6なのでレベル6で指定しましょう でえー、と下のボタンこれクリアボタンになってるのでクリアボタンを押す と,、えー、と情報が真っ白になっちゃうので戻るボタンと間違えてここのクリアボタンを押しちゃうとちょっとややこしくなるので注意してくださいはいということでレベル6を押して意識召喚しましょうはいそうすると儀式召喚の素材として指定したレベルその合計分の炎が出てきて 儀式召喚のエフェクトっていう形になるのでお好きな方を選んでいただけたらと思います、はい、ということで儀式召喚する場所を選んで儀式召喚してあげるとはいこれで儀式召喚っていう形になりますで最後に奈落との契約で儀式召喚の一連の処理が終わったのでこいつがお持ちに送られるというような手順になってますでは続いてシンクロ召喚に行きましょう 同じくまずはシンクロ召喚のボタンをククリッタップしますと儀式召喚と同じくシンクロ素材のレベルとあと、まあ、チューナーかシチューナーかっていうのを演出上指定しなければいけませんじゃあ、えー、と今フィールドにはスピードロイド3つ目のダイスとスピードロイド WOO の2体が存在するのでこの2体をシンクロ素材にしましょうまずこの WOO のレベルが4でシチューナーの方そして、えー、とスピードロイド3つ目のダイスが レベル3のチューナーナこれで、えー、合計レベル7のモンスターがシンクロ召喚できるようになるのでここでシングロボタンを押してくださいちょっ と,、えー、と画面の都合上演出が見えにくかったかもしれませんが、えー、これでシンクロ召喚できるようになりますはいこれでクリアウィングシンクロドラゴンをシンクロ召喚 ここもタイミング合わせてうまいことやってもらえたらストレッポくかっこよくなるかなと思いますそれでは次にエクシーズ召喚とあとオーバーレイユニットですねの関係について説明していきたいと思います今フィールドにはファントムナイツブレイクソードの効果によって蘇生されたレベル4になったファントムナイツ2体が存在しますじゃあこの2体をエクシーズ召喚する前提でいきましょう まずはエクシーズ召喚のボタンをタップしてください、はい、そうするとエクシーズ召喚の渦が出てくるのでコンサート素材を指定してあげるだけで大丈夫になってますじゃあこれで2体でオーバーレイちょっと一旦のけましょうかエクシーズ召喚するときは場所は同じく指定してもらうんですけどこんな感じでオーバーレイユニットが出るような形になってます このオーバーレイユニットを使うかどうかこのエクシーズ素材のところで指定することができるようになってますそれではダークリベリオンの効果をまず発動しましょうはいでその後オーバーレイユニットを2つ取り除いて発動しますでエクシーズ素材のところを押してで今モンスターがいるところを押すと今素材を持ってる数っていうのが出てくるので2つ取り除いて OK を押すと こんなな感じで素材が外れるようになってますはいということでダークリビリオンエクシーズドラゴンの効果をここでチェーン解決して発動します、まあ、モンスター今いないんで今は特に何もないんですけれどもはいこんな感じでエクシーズ素材は使っていくことができますサイレントオーナーズアークナイクドとか、えー、と素材を増やす効果を持っているやつもいると思うんですけれどもその場合はもう1個増やしますっていう風にすれば まあ、今ダークリビィデオなんでちょっとおかしくなってますけどここで素材を増やすっていうこともできるようになってますそれでは続いてペンデラム召喚をやっていきたいと思いますペンデラム召喚はまずあれですねペンデラムスケールをセッティングするところから始めていきたいと思いますペンデラムスケールのところは一番左のタブのところに左のペンデラムスケール右のペンデラムスケールっていう形でボタンがあるのでそこをタップしてください そうする と,、えー、とペンジュアルムスケール0から13までのどれかを指定する形になっているので今はこの2枚ですね、えー、星読みの魔術師と時読みのの魔魔術術と時を使ってみましょうじゃあ、えー、と左のペンジュアルムスケールは星読みの魔術師スケール1なのでこのスケール1を押すと、えー、こんな感じでペンジュアルムの頭が出てくるような形になってます。 で同じく、えー、右側のペンデラムスケールにはスケール8の時読みのマジシをセッティングしましょうはいこうすると、えー、それぞれのペンデラムの柱が出てくるようになりますここまでして初めてペンデラム召喚ができるようになるのでこのペンデラムのボタンを押してくださいで、えー、と画面上はこんな感じになってます同じようにモンスター召喚する場所を指定し でえー、と下のボタンを押すとペンダルも消喚できるような形になってます。で、ペンダルも消化するとオッドアイズが出るような形ですね。はい、こんな感じになってます。で、消化終了っていうのを押すと元の画面に戻ります。それでは最後にリンク消喚について説明したいと思います。 リンク召喚はやっぱり連続リンク召喚が入ると思うので実際に動きの中で説明していきたいなと思っていますまずは手札からドラコネットを入力召喚しますでは、えー、召喚成功時ドラコネットの効果を発動、えー、手札もしくはデッキからレベル2以下の通常モンスターを守備表示で特殊召喚できるのでその効果を解決し、えー、デッキから、えー、ギャラクシーサーペントを特殊召喚しますはいじゃあ行きましょうリンク召喚 えー、召喚条件は通常モンスター1体ということでえギャラクシーサーペントをリンク素材にしましょうフィールドのボタンを押すとリンクマーカーをセットする場所が出てくるので今回召喚しようと思っているのがこちらですねリンク1のリンクスパイダーですリンクスパイトのリンク先はここなのではいじゃあここも個指定してリンク召喚しましょうはいそれでえギャラクシーサーペント墓地に送ってリンク召喚 えー、エクストラモンスターゾーンにリンク1のリンクスパイダーを特殊召喚しますでは、えー、とリンクスパイダーの効果を発動しましょう、えー、と1ターンにして手札から、えー、レベル4以下の通常モンスターを、えー、このカードのリンク先に特殊召喚するという効果があるのでこの効果を解決して、えー、手札から、えー、通常モンスターのビットのカを特殊召喚しますじゃあこれでまた条件が整ったのでリンク召喚しましょう はい、続いて、A、はサイバーストックモンスター2体なので、えー、っとドラコネットとビットロンをリンク素材にして、えー、ハニーボットを特殊登場しましょう今ハニーボットのリンク先がこの横2つになっているので、えー、っとドラコネットをこっちで、えーギャえー、ビットロンですねビットロンをこっちっていう風に選択していってください 先ほど見ていただいたみたいにもうすでに選択されているところはちょっと赤い灰色みたいな感じでもうすでに押しましたよっていうところを示しているので大体どこのボタンを押さないといけないかっていうのはこれを見てわかるかなと思います。はい、ということでこの2体を使ってリンクショーがではいきましょうリンクにハニーボット。じゃあちょっと一旦置かずにカードを見てみましょう。はい、ということで、あのー、アニメの演出の時に えー、とモンスターの周りに出てくる、えー、リングっていうのをそのまま、えー、と適用しているような形になってますじゃあリンク召喚じゃあこいつですねはいレコードトーカー を, をリンク召喚してみましょうでは、えー、とリンク1のリンクスパイダーと、えー、リンク2のハニーボットで、えー、とこれモンスターの種類にかかわらず別に何個でも押せるようになってるんですけど、まあ、ここはルールに沿ってやってください はいといとうことでこの3箇所にリンクマーカーをセットしてリンク召喚あれリンク3レコード投下はいという形になっていきますまずリンクマーカーっていうところを押すとこの下の部分のボタン2つが他のフィールドエフェクトのボタンと変わっていて真ん中のボタンが表示もしくは変更を切り替えるボタン 左側ののボボタタンンがままとめてて表示のボタンになってますこれどういうことか説明していきます。表示モードはそのゾーンにもしリンクマーカーがあればそのマーカーのリングを表示するっていうものになっています。今デコードトーカーのいる位置にはいと。いうことでデコードトーカーのマーカーの位置、えー、と上、左下、右下の3か所のマーカーが光っているリングっていうのが出現します。っていうのが単体で選択した時のマーカー表示モードです。 でこれを一旦消してでまとめてボタンを押すとどうなるか、はい、というと全てのリンクモンスターのリンクマーカーのリングを表示してリンク状態になっているところのマーカーだけ光らせるなので今デコードトーカーはリンク先にリンクスレイヤーが存在するのでこの右下のマーカーだけ光った状態でマーカーが出現する形になっていますじゃあ一方で 変更の方はど う, なるかというと墓地からモンスターを蘇生させた時にやっぱりマーカーの場所必要だよねっていう時にこの機能を使いますということで一旦戻って墓地のハニーボットを蘇生させたという点で話を進めましょうはい墓地のハニーボットを特殊召喚します今の状態だったらリンクマーカーをまとめて表示しても、えー、っとデコードどうかの位置にしかもちろんマーカーが出ないので この変更のところでハニーボットのところを押してあげて、こことここですね、この左右の2箇所を押してあげると、表示の時に、はい、ここにハニーボットのマーカーが出るようになるっていう形ですね。で、まとめてのボタンを押すと、はい、えー、とデコードトーカーとハニーボットのところにリングが出現して、 えー、とデコードトーカーのリンク先にいるハニーボットとリンクスレイヤーこの2体の分のところのマーカーだけ光るというような形になってますそれではその他の機能について説明していきたいと思いますじゃあまずコインとダイスについて説明しますはいコインとかダイスに関してはえっ、ー、と、まあ、こんな感じでフィールドゾーンの端っこの方にコイン出すことができるようになってて 一応6個まで出すすことがでできるようになってますまあ、6個まで出してもらってこの OK ボタンを押すとコイント数だったりとかえっ、ー、とダイスの方だったらこんな感じでダイス振ったりとかっていうことができるようになってますでは続いてカウンターについて説明していきますフィールドに魔導戦士ブレイカーを召喚しますじゃあ魔導戦士ブレイカーの召喚成功時の効果 発動して、えー、とこのカードに魔力カウンターを1つ乗せます一番最初の画面のカウンターのところを押すとまた、あのー、ゾーン指定する場所が出てくるのでここに3種類までカウンターを置くことができるようになってますで ABC どれでも好きなところを使ってもらったらいいんですけど例えば A のところに魔力カウンター1つ乗せましょうとなるとはいこの下の方に魔力カウンターが出るような感じになってます はい、では続いて、えー、と効果音について説明したいと思います、まあ、効果音はもう本当に単純な話で、まあ、押したい効果音を選べばはいその効果音が鳴るよっていう、まあ、それだけの仕組みのところですそれ以外のところ、まあ、設定ってあるんですけどフィールドリセットっていうのがあって例えばライフポイントがまあ半分になりましたねとか、まあ、フィールドにもうカードが召喚されてますね といった情報をすべてリセットする場所になってます。はい。ということでまああのー、初期化のボタンになってます。さていかがでしたでしょうか。このシステムについてはまだまあ、作りかけの部分というかまだ途中な部分もあってまだ完全とは言えないと思ってます。なのであのー、今後 体験会とかしていく中でもうちょっとこううした方がいいいいんじゃないかというところをこ皆さんからフィードバックいただいてどんどん改良していきたいなと思っているので実際にあのこのシステムを使用された方はぜひ感想などあの僕まで教えてくれたらなと思ってますで、えー、と実際にこの動画を見ていただいた方の中であれこれもうちょっとこうした方がいいんじゃないとかここどうなってるのとかっていうところがあったらぜひコメント欄にあのコメント書いていただけたらなと思います 今後随時体験会とかそういった形であの皆さんに実際に触れていく機会っていうのをどんどん増やしていきたいなと思ってますのでその際来ていただける方は来ていただきたいなと思っておりますそれではこの動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは以上レオでしたまたね